今日も元気にいってみようということで今日はですね日曜日さん日曜日さんありがたいですね日曜日さんさあ皆さんどんな日曜日さんをお過ごしになるんでしょうか私も今日はとっても楽しく今日ね朝からね、まあ、ここのとこほん五時置きさんがね続いておりまして無事五時置きさんができるようになっておりますこうすごいことですよこれね去年はね全く起き上がられなかった1年間通して。 うん、今年になったらもうねこの言霊効果で私5時に起き上がれるようになりましたもう1月の頭から頭からもうね5時起きさんが続いておりますありがとうございますいや言霊効果本当すごいなと思っている日々でございますさあありがとうストレッチ早速始めていきましょう愛してる大好きありがとうの言葉を使っていきますさて今日、えー、まず一つご説明がね毎回入ります 昨日、ですね、えーと、くるぶししごきまで行きましたので、その 次, その次は、ですね、ももさんを立てます。立てて、今、右足ですね。左足を置いて、ももさんを立てたら、ももの裏をグイグイいたします。最近、ちょっと順番はね、入れ替わっておりますけれども、おやり方はこんな感じ。ももの裏側ですね、裏 真, 裏真裏でございます。真裏さんを下から持って、 4本の指をグって持ったらグイグイグイグイほぐす、はい、グイグイこれも上半身使いがながらちょっとグってやったらゆさゆさみたいなグーゆさゆさん34愛してる大好きありがとうで2回言って終了もも裏グイグイでございましたグサッと刺して左右にゆするこれも上半身もこうつく使いながらやると上半身もほぐれますはいということで今日はもも裏ゆさゆさを ご説明させていただきました途中で出てきますのでやってみてくださいはい、では早速本編の方参りましょう<笑>本 編, 本編<笑>ビフォーアフタービフォーア フ, ターアフターをチェックいたします 最初は、ね、チェックして後をチェックするとです、ね、違いが分かりますのでそれが違いが分かるとボディーの変化が分かるとモチベーションにつながりますのでいつもご自分でストレッチやるときもいつもです、ね、あのビフォー、最初はどんな感じかそして終わった後はどんな感じかっていうのをチェックしてみてくださいそうすると、ね、絶対変わってるんです絶対変わってる絶対変わってるとじゃあやろうっていう気に、ね、つながりますので、はい、では4番の手、長座した下の足を前。あ ちょっとシスター今日は遠いですねこれね日々違いますこの足のふくらえつ、ー、じ、えー、まずは上側さんに指がございます背中の位置もちょっと高いです今日はねあの作業をしております朝の作業をしながらボールを踏み忘れていたっていうのがありますね<笑>はいでは膝裏の隙間も今日はちょっと大きいですはいももの張りさんはどうでしょううん、うん、なるほどこんな感じということでご自分のね。 えー、とボディを覚えてておいい。くださいそれでは早速スルーッと通していくとあっという間に終わりますので一緒に声出しながらいきましょう足の指さんからいきます指さんを横に開いて縦に大きく振るところからツー足指グイグイから入ります大好きやありがとうの言葉を2回言うと8 カ, カウントです、ほぼ8カウントでてすすって後半骨盤周りをやるときに28になりますその時は私が ワンモアエイトって言ってきますのでそしたらワンモアエイトはやっててください<笑>はい、ではいけますでしょうか少々お待ちくださいはいこんな感じではいでは早速いきましょう指先指先足指グイグイからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとうボディをやっと揺すって ありがとう、お隣、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、手足握手、はい、足の甲を持って、足先ぐいぐい、つま先ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、これもボディをゆすってね、はい、愛してる大好き。 ありがとう土踏まず下側を押さえて足先をねじますせーの愛してる大好きボディーごとねじって愛してる大好きくるぶしを持って振りますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きボディーごと愛してる大好き足首回しますせーの愛してる大好きボディーも使って肘も大きくはい愛してる大好き 笑顔で反対回し「愛してる大好きありがとう」「はい愛してる大好き大きくねはん指をもっとって足振り」愛り「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き上下」ありがとう「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き足だけ振り」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き左右」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き足を置きます」 右足さんふくらはぎ内側が出るようにセットします左足さんは後ろ、はい、ふくらはぎ上からほぐしますきゅうりの塩もみせーの愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き満面の笑みで結、はい、イさん愛してる大好き笑顔でどうぞ内ももあもう一回大好きあり内ももぐいぐい 愛してる大好き体重かけてありがとう内も全も面をほぐしておりますよはい、では膝さんたちをひっくり返して右足のふくらはぎ外側どうぞ愛してる大好きこれも体重かけてって、はい、愛してる大好き笑顔でねはい今日はお膝を立てますふくらはぎ裏側さん親指でどうぞせーの愛してる大好きありがとう、はい 愛してる大好き笑顔で膝下ゴリゴリ愛してる大好き膝のグ ー, グーでどうぞはい愛してる大好き膝上グーグーグリゴリゴリ愛してる大好き今度膝の上ですはい愛してる大好きお皿周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう人差し指の尖ったところでやっておりますそのままもももがグ リ, グリ今日やったせーの愛してる大好き あーリガーボディをゆすって、愛してる、大好き。今度、内ももゆさゆさ、がっつり持って、どうぞ、ありがとう。もも、愛してる、大好き。そもも外ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。おひざを伸ばして、あ違う膝ひざ裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、つま先お膝を内側にしてもも横ぐいぐいせーの、愛してる大好き、痛い痛い、ありがとう、痛くてもいいです、愛してる大好き、ありがとう、ここはもういいと愛してる大好き、ありがとう、はい、愛してる大好き、ナイス、はい、くるぶししごき、左足さのくるぶしをときます、せーの、愛してる大好き、ありがとう。 第2ワンモアエイト愛してる大好きボディもゆすって愛してる大好きナイスはいではこの足を下ろして右足さんを後ろ背筋を伸ばしますはい左右のもも横ほぐし骨盤をスルッと落とした大腿骨の付け根せーの愛してる大好きボディごとゆすってねはい愛してる大好きワンモアエイトはい愛してる大好き 笑顔でね、満面の夢で、大好き、ナイス、背、は、筋、い、を伸ばします、骨盤転がし、左手さんを左膝の横、右手さん、右のお尻、骨盤を大きく動かします、後ろからせーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、わまいと。愛してる、大好き、ありがとう、大好き、ありがとう。 ははい、背筋を伸ばして左手さんを左の腰の横右手さん右の腰腰肘肩大きく回して骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう背筋を伸ばして愛してる大好き盛大にはい、愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きナイスお片足終了右足終了いいですよポーズ今日は丸を作りますちょっとこっち側もねじりをねちょっと変えます はい、ありがとうございます。バッチンいいですあのね、本当にすぐ終わるね。はい、では両足を伸ばしてチェックしましょう。チェックタイム。右手さんをこちら。お、だいぶ背中が落ちましたし、手がかかとの方に来ました。はい、左手さん。左手さんもだいぶもう行きましたね。あの、この結構下の方まで行っております。背中も下りました。片足やるとね、でも左手さんと右手さんだと背中の折り具合全然違います。 はい、ももの裏、うん、お膝さんも右膝さんは降りてきてます。膝のね、高さが違うんですよ、全然。やった方とやってない方とね。はい、左の、一応右のももさんも、ちょっと平らになってる。わー、全然違う。はい、とってもいいです。ではちょっと休憩、水分取ってください。水分は、ね、いつでも取ってくださいね。私もいただきます。さゆさんです、私は。 ささゆさん大好きでございますけれどもお茶さんも緑茶さんね緑茶さんもコーヒーさんも大好きでそれから、えー、と昨日からタタンンポポコタンポポコ茶タンポポ茶さんも導入いたしましたがとっても美味しいですあのデトックスにいいと聞きましたはいでは早速、えー、左足さん行ってみましょうああはい左足さんセットタンポポ茶さんデトックス効果ありありでございますよちょっと楽しみ さらにあの老廃物をねお出しになっていきたいと思います。<笑>はい、では両足伸ばします。左足三チェックね。右手三チェック違うね。はい、では左足さんです。右足さんの上に左足さんを乗っけて足の先つま先開いてのぐいぐいやるところができます。せーな。愛してる大好き声出して愛してる大好きお隣の指愛してる大好きボディーごと 愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き手足を握手、はい、握手します。足の甲を持って足つま先ねじり、せの、愛してる大好き声出しボディごと、愛してる大好き。では、えー、土松の下側を持ってねじります。愛してる大好きありがとう、はい 愛してる大好き、ナイス、くるぶし持って振ります。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、足首回します。愛してる大好き、ありがとう。熱くなってます、愛してる熱い熱い。反対回し、はい、肘も大きく、大好き、ありがとう。ボディーごと、愛してる大好き、足振り、どうぞ。 アイてるル大好きありがとうアイてるル大好き上下アイてるル大好きありがとうアイシル大好き足だけ振りアイてるル大好きありがとうアイてるル大好きサイ愛アイるル大好きありがとうボディーインを譲って両手両足振りチャレンジタイム背筋を伸ばしてボディーを後ろに伸ばして足を上げて手を曲げてツイートを振り回せの世代に「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きママエイト背筋を伸ばしてアイシル大好 き, ママ大好きありがとう」 愛してる大好きチョキなポーズでキープ。いいですマ<笑>ダハ。はいありがとうございます。いいですもうついでにここでね背筋をぐっと伸ばしてください。え上半身はちょっとねじってありますよ。キープ。いいです。<笑>できました<笑>汗かいてきましたよ。<笑>はい左足斜め置いてふくらはぎ強いなシヤモミからいきましょう。 せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き結界さんどうぞ愛してる大好き膝のちょっと上ですよはい愛してる大好き内ももさんどうぞ愛してる大好き内ももさん全体をボディを乗っけてゆすりますはい両方の膝反対側にひっくり返して左足さんくらはぎ外側どうぞ 愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスお膝を立ててふくらはぎ裏側親指で愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス膝下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝は膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿周りゴリゴリ 相手はもも裏ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き。内ももゆさゆさ、愛してる大好き、ゆすってください、愛してる大好き、外ももゆさゆさ、愛してる大好き、ありがとう。 グイグイやっ て, してき、膝下ブラブラ「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きありがとう」「ちょっと下にずらしてどうぞ愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイス」「はいこのようにお膝さんを伸ばしますももめぐいぐい」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」 下先を膝、内側もも外ぐいぐい愛してる大好き盛大にここね、愛してる大好 き, 大ここいい大好きワンモアエイト愛してる大好きここ固めないようにね愛してる大好きボディもゆすってくるぶししごきはい、右足のくるぶしを乗っけてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、ナイス、このお膝をさん下ろして左足をたたんで、もも横、ぐいぐい、せーの、愛してる、腰横、ぐいぐい、ありがとう、愛してる、大好き、ワンワンエイト、愛してる、大好き、ありがとう、大きくゆすって、愛してる、大好き、ナイス、骨盤転がし、右手のお膝さんの外に右手、左手さん、お尻、後ろから前、せーの。 愛してる、大好き、ありがとう。う正体にこ転がしてください、ください。わもえいた、愛してる、大好き、ありがとう。う愛してる、大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばして、骨盤ねじり。右手さん、グサッとさして、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。う背筋を伸ばして、わもえいた、はい。愛してる、大好き、ありがと。う。 愛してる。大好きナイス。はい、では両足骨盤転がしマットさんを重ねる方は重ねてくださいマットとかクッションさんとか座布団さんとかね座骨さんお尻の下の骨さんを守ります背筋を伸ばして骨盤後ろを丸めて「愛してる」大好きありがとう丸めて伸ばして「ありがとう」お前と「愛してる」大好き盛大に。 愛してる大好き、結束は力なり、アイ足の筋を伸ばして骨盤、クイック、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンワンエイト、えっと、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、終了、いいです。さあ、あっという間に終わりました。えー、と、この前の肘をちょっとねじって、ずっとボディにねじも入ります。で、ボディを少し伸ばす、ちょっと待って、ねじって伸ばして、足を上げる。はい、いいです。はい、ありがとうございます。 頑張った自分とみんなに拍手イエーイバッチリですいや素晴らしいさあ今日もはい両足をねチェックしていきましょう左足さんやった方の膝の位置も落ちてますねはいどうぞお行きましたはい右足もこんな感じだいぶ折りましたスタート時点このぐらいだったかなここからビフォアアフターはい とということで、す晴らしいありがとうございましたさあ、水分取ってくださいねデトックス水分を取るとローバハイブながれますストレッチは特にね流れますのでストレッチ前とあととねいつでも水分取ってくださいさあ、ではシスターの告知さんも来週に迫ってまいりました3月26日土曜日14時と18時会場は新宿区新大久保徒歩4分スタジオエヴァシスターのスタジオです ございますこちらあのパントマイム専門スタジオ日本で唯一の<笑>パントマイム専門スタジオでございます専門劇場でございますねはいそこで私のイーデスビデオ上映会ボリューム1ひろみの日の字」っていうのはシェターの、うん、と東京マイム研究所という研究所で、えー、パントマイムを学んでおりました並木孝夫先生のもとで学んでおりましてその2年間の修行を終えた終了公演をこちらで<笑>やりました時の映像 がね残っておりまして奇跡的にそのその映像を見に、えー、ご覧いただきながら素晴らしいシスターのパントマイムをやっているところ<笑> をご覧いただきながら皆さん審さんがトークも交えてね、えー、お伝えしていくという素晴らしい企画でございますすごいですよ並北川先生の卒業式の時の並北川先生のコメントなんかもちょこっと入ってたりなんかしますので是非是非見にいらしていただければと思います。 さあとというこでで楽しみですね、はいえー、と詳細は概要欄にも貼っておきますがこの、Q、QR コードさんをねカチッとしていただいてもよろしいかと思います。はいということでありがとうございます。あっという間の、えー、1週間<笑>今ね編集作業を私してるんですけどまあすごいですね<笑>すごいなと思って<笑>これ伝説の公演ですよ私としては。 では、楽しみにしておいてください。はい、さあということで、今日もありがとされちゃありがとうございました。あのね、えっとこのありがとうされちゃ、またえー、水木金と9時出てきます。来週、明日、明後日ね。明後日からやってますので、ぜひ明日のそっか連休か素晴らしいね。皆様素晴らしい連休をお過ごしください。はい、ということで、今日も本当にありがとうございました。 アイステム大好きありがとうの言葉ね、うん、もう口癖にしてください頭の中でも流れるようなインナーボイスにこの言葉を染み込ませるよろしくお願いします<笑>、はい、ではご犬用ハバナイスデ良い一日をハバナイスデーチャオ バ, バイバイチャオ